右を見ても左を見ても前を見ても後ろを見ても上を見ても下を見てもコンテストで優勝するようなチームばかりの中で私たち最年少が5歳最年長が3歳でございますそのね老若男女問わず分けあいあいと頑張っているチームでございます毎年ねこの松並木で踊らせていただくために練習を厳しくしてやっております あまり喋るなと言われたのでここで踊りたいと思います神河花しぶきという曲を踊らせていただきたいと思います踊り子を気をつけ会場の皆様に<笑>それではまいります踊り子カメ よろしくお願いいたします Yeah! たくさんのご<笑>、はい、の皆さんありがとうございました。